俺やでさあ本日はウルダナで交流会があるということで参加してみたいと思います<笑>ではいきましょう どす<笑>業者の方ではない。うん はい、顔出し NG なんですけどよかったですかね。あモザイク入れときます。軍事すごいわ。牛肉揚げてますか。牛肉すごい。もうちょい。もうちょいですか。はい。大丈夫です。じ、は、ゃ、いはい、牛を食べて。高定額。<笑>大丈夫ですか。はい。お肉いただいたんで。いただきまあ、これです。 はいじゃあ次豚肉いきますっ豚肉もね香ばし い, 美味しいこれ、えー、トレンさんこんにちは<笑> 何を捕捕ままま<笑>まっっっっちちゃゃたたお肉食べられてわかめ冷たー。いや ワカメスめたやつします、ね。美味しいですか？いす最高。う, ん、い ま, ま, うまい出されま、いですか？ま、これ下にあの、うん、社長で出してきます。<笑><笑>テロップで。オルタナ社長。オルタナ社長。 はい、縁も竹縄ということでオルタナ交流会これにてお開きでございますバイバイ<笑>